ショートラインともです、はい、今ですねちょっと僕はどこにいるのかと言いますとこちらですこちら今ですね船の上にいまして、まあ、これからちょっと旅に出ますさらば港立てる立てる<笑> さあいよいよ島が見えてきました。 さあ、いよいよ着きました着きまし た, ーましたー<笑><笑><笑>あっ湯島に着きました<音声>はい 今回ですね。お世話になる旅館に来ました。こちらですね。はい、こちら湯島にある福旅館という旅館にですね。これからお世話になります。 26年ちけておって私はこうい私ちくんどれうことだね。あ 今からですね、ちょっとユ島の方を探検したいと思いますちょっとね、あいにくの雨なんですよね、今日これ一周どんくらいで回れます一周、えー歩いて6キロで歩いて1時間以上1時間以上<笑> 1時間半ぐらいですか1時間半ぐらい人口は ってきた太郎きたきたきたきたきたきたきたきたきたきたきたきたきたきたきたきたきたきたきたききたきたきたきたきたきたきたきたきたきたきたたきたきたききたきたきたきたきたきたきたきたきたきた 来た来た来た来た来た来た来 た, 来 た, 来 た, 来ためっちゃ猫おるあ、猫と一緒に玄んちゃんのお茶が来ましたツーストです黒猫天気悪、うん、ちょっとね、雨がひどくなってきたんで戻ります はい今吉島のです、ね、菊旅館で、えー、ちょっとねバーが開いてるみたいなんで<笑>はいちょっといただいてもいいですかあチョコプラの松尾さんが好き。あ<笑>